空を貫く石の巨塔その巨大な建造物は「刑事と呼ばれていた一人の少女がひたひたと歩いている彼女には「刑事で成し遂げたい。 ある目的があった。 巨大な建物よあなたが目覚めた場所も今いるこの砂の領域も全体のほんの一部に過ぎないわここは刑事っていう場所なのさあお待ちかね夢のお時間でございます、はあ、うんざりするね 私たちは管理されてて暮らしているこの体も感情すらも自由ではない残されたわずかな選択肢だって自分の意思で選べるとは限らないわ俺の見ていた現実は偽りばかり俺はただ普通の幸せが欲しかったんだ な手にしている日の の, 頃の僕とは違うんだだがしるこれでまたをる何かにできつは皆殺しだああ